k n g p i n s キンプリの高橋海斗24トシクストーンズへの森本慎太郎25主演の日曜ドラマだが情熱はある日本テレビ系は二人の熱演が好評だが視聴率は 4% 台と低迷している同作は笑えち足りない二人同局系でコンビを組んだオードリー若林正康44 と、南海キャンディーズ山里涼太45の反省を、実話を元に描く青春サバイバルドラマ。若林を高橋、山里を森本が演じる。4月16日放送の第2話、大きな声が出せますかは1999年若林はやりたいことが見つからないまま高校を卒業し、親の言う通りに東京の大学の夜間学部に進学。 学生生活に変化を求めて髪をアフロにした上、春日、戸塚純喜30を誘って芸人になることを決意する。一方、山里は高校卒業後、大阪で芸人になると意気込んで関西の大学に進学。実家を離れて寮生活を始めたが、 恋に遊びに学生生活が充実していることを言い訳にして、吉本工業の芸人養成所に願書を出せずにいた。そんな山里に、両の先輩前原、宮下優也、37、が勝を入れ、という展開。 初回ほどのドン引きエピソードはなかった。ものの幼稚園の運動会で父親にダメだな。あいつと言い捨てられた若林や女性に振られた時の山里の卑屈な行動など鬱屈した展開があったためか視聴率は伸びませんでした。心配なのは次の第3話で、山里の言動には賛否が分かれそうです。ドラマライター、山川。四角若林高橋山は政府 次回、山里は、同期の実力の一コンビがネタ見せ授業で大受けしたり、早くも女性ファンを獲得することに嫉妬。焦って自分のコンビの相方を厳しく罵るなど、目を背けたくなりそうなひどいエピソードが続きそうだ。これによって、さらなる視聴者離れを呼ぶ可能性がある。 心配なのは森本が山里を忠実に演じることでファン以外の一般視聴者から嫌われる可能性があることです。対する若林役の高橋は、鬱屈しているものの他人を攻撃するエピソードはありません。足りない二人として共鳴する二人ですが、一般視聴者からの好感度には差が出そうです。同情。二人の演技について。 ツイッター上では、相当弱様と山ちゃんのことを好きで研究しないと、ここまで寄せられないよ。喋りの間や抑揚、イントネーションもすごく似ていて驚いた、など、視聴者から多くの賞賛の声が寄せられている。しかし、その内容を見ると、オードリーと南海キャンディーズのファンが多いと見受けられ、一般のドラマファンには届いていないようだ。 物語はまだ序盤で、今後、若林は、春日とのコンビ名を、ナイスミドル、から、オードリー、に改名。山里はコンビ解散、ピン芸人を経て、しずちゃん、富田も知性、23、と出会うことになる。極度なネガティブ思考に悩みつつも、二人が成長していく熱いシーンが増え、低視聴率を挽回することに期待したい。 四角高橋山にも若林正康が憑依、本人以上に本人っぽいのだが、数字に結びついていないところが悩ましい。